It's show time! どンヤマケンですはい。今日ですね、こちらの、えーマグナムなんですけど、ライトニングホーク。こちらのね、あの、カスタムパーツがあるらしいんで、それをちょっと今日、取りに行きたいと思います。一回ね、あのー、 警察署に戻らなくちゃいけないんですよね。だから、とりあえず警察署に向かいましょうか。そうだね、向かわなくちゃいけないから。 時間軸的にはね、えー、G の第二形態を今倒した後ですね。で、そこからエイダと合流した感じですね、今は。とりあえずエイダを置いていきます。また追うエイダ。 で、ここからね戻れるんですよね上にで、1個目のカスタムパーツはここにあるんですよ そう、マグナムのね。で、これ、ドングルキー。マグナムを入手したときに、えー、ドングルキーを使ったと思うんですけど、そのドングルキーをここにはめると、このパーツが取れるんですよ。ちょっとドングルキーをね、多分ね、俺ね、スターズのオフィスに忘れてきたんで、ちょっと取り行きます。 はい、スターズのね、オフィスに忘れていた、えー、ドングルキーを回収してきました。これですね。はい、ドングル、USB ドングルキー。で、これをですね、今 USB の形になってるんで、これを調べて、スターズバッチにしてあげるんですよ。で、これを、 ここに使うと、はい、中のガラスケースが開いて、マグナムの、えー、カスタムパーツを手に入れることができます。ロングバレル。う速早い、これ装備すると弾速が早くなって破壊力の向上も期待できると。これですね。で、あと一つあるらしいんですよね。 で、そこで重要になってくるのが、このフィルムなんですけど、そう。このえー、っと、どこで入ったっけこのフィルムがないと、あと一つのパーツ手に入れられないらしいんで、このフィルム大事ですね。だからこれを今からちょっと現像しに行きたいと思います。はい、ここでね、 この隠し場所と書かれたフィルムを現像します。で、スターズのオフィスに行くんですよ。はい、スターズのオフィスに着きました。で、この写真の場所は、ここなんですよ。 このフィルムを入手したら、ここがね、調べれるようになるんですよね。これを開けると。はい、ダットサイト。ライトニングホーク1は強化パーツ。素早い標準が可能になる。これで、2つのカスタムパーツが手に入りました。早速ちょっとカスタムをしていきましょう。 ロングバレルから。ノーマルこれですね。で、これを組み合わせると、ウェイライトニングホーク。ロングバレルですね。これで威力が上がりました。で、このダットサイトもつけます。 これでフルカスタムのライトニングホークが完成です。えらいごつくなったね。カスタムしちゃうとね、この、2個使うんですよね、枠を。でも、威力もね、上がるし、まあ、いいんじゃないですかね。というわけで、今回の動画は、 マグナムのカスタム部品を手に入れろ。という動画でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。